皆さんこんにちは岐阜大学の小山です今週は私の防災減災対策と題して皆さん自身の防災減災対策を具体的に考えるために実際の取り組み事例などから学んでいきたいと思います今回は対策の振り返り1として風水害に関する取り組み事例についてお話 し, します風水害 土砂災害での命を守る行動といえば早めの避難でしたねこれまでハザードマップや気象情報などの防災情報の使い方と災害事例について見てきました何度もお話してきたように風水害、土砂災害から命を守るためには早めの避難が不可欠です第二週で紹介したいずれの災害でも なぜ避難が遅れてしまったのか、どうすれば良かったのか、という視点で見てきました。これらを踏まえ、早めの避難、安全な避難場所の選択のための取り組み事例について紹介していきます。皆さん自身の災害対策について考えてみましょう。早めの避難を行うためには、いつが早めなのか、という避難タイミングと、 避難先を考えることが大事になりますこの避難タイミングを考えるための取り組みが各地で行われていますのでこちらを紹介していきたいと思いますまずは岡崎市の事例です愛知県岡崎市では水害対応ガイドブックを作成しておりその中で気づきマップ浸水深マップ 逃げ時マップの3つのマップとそれによって逃げ時を考えるためのフローチャートを示しそれぞれの人がどのタイミングで避難すればいいかを判断できるようにしています気づきマップとは内水氾濫と大河川中小河川が氾濫した時の浸水予想地域を図示したものです浸水深マップとは河川ごとの そののの河川が氾濫ししたた浸水深を図示したものです逃げ時マップとは内水氾濫の場合に歩行困難となることが予想される地域を図示したものと中小河川、大河川が氾濫したときに浸水想定結果に基づいて滞在し続けることが可能かどうか早めの避難が必要かどうかを図示したものです。これれれによって住民それぞれが 自宅などの場所の浸水危険度と避難タイミングと避難先、すなわち建物の上階に避難する垂直避難なのか別の場所まで移動して避難する水平避難、立ち退き避難なのかという判断を行いやすくなっています。 オレンジで示された場所は、過去に内水氾濫したことがあったり、浸水の深さや流れの速さにより歩行困難となる可能性がある地域を表しています。白で 示,、えー、示されている地域は、計算結果では歩行困難となる可能性は低いものの、浸水する可能性があるため、浸水の中を避難することは危険であるということを表しています。 こちらが河川氾濫のの場合の逃げ時マップと判定表です赤で囲われた地域は、氾濫した場合に流速が速く、木造家屋が損壊することが想定される地域を意味しており、木造家屋にお住まいの方は早めの避難、鉄筋、鉄骨コンクリート像の家屋にお住まいの方は、 囲いいいでではなくその中の中色判判断ををすするという判定基準を示していますピンク色で示された地域は3階床上から3階軒下程度の浸水が想定される地域を意味しており自宅は4階建て以上または4階以上にお住まいの方はその建物に滞在し続けることが可能であること。 自宅が1から3階建てまたは1から3階にお住まいの方は早めの避難が必要であるという判断基準を示しています赤色で示された地域は2階床上から2階軒下程度の浸水が想定される地域を意味しており自宅が3階建て以上または3階以上にお住まいの方は その建物に滞在し続けることが可能であること自宅が1から2階建てまたは1から2階にお住まいの方は早めの避難が必要であるという判断基準を示しています黄色で示された地域は1階床上から1階軒下程度の浸水が想定される地域を意味しており自宅が2階建て以上 または、2階以上にお住まいの方は、その建物に滞在し続けることが可能であること、自宅が平屋建て、または1階にお住まいの方は、早めの避難が必要であるという判断基準を示しています。青色で示された地域は、1階床下程度の浸水が想定される地域を意味しており、 その建物に滞在し続けることが可能であることを意味しています白色で示された地域は浸水が想定されていない地域でありその建物に滞在し続けることが可能であることを示しています内水と河川氾濫の判定結果からこちらのフローチャートに当てはめることで 行動シーンがわかります内水氾濫の逃げ時マップでオレンジ色歩行困難であると判定された場合次に中小河川の逃げ時マップの判定結果を見ます中小河川の逃げ時マップの判定結果が早めの避難だった場合八萩川の逃げ時マップを見ます 矢作川の逃げ時マップの判定結果が早めの避難だった場合行動指針は浸水、内水氾濫が始まる前に思い切って自宅外へ避難しましょうと評価されますこのように岡崎市の水害対応ガイドブックのような指針があると自宅に居続けていいのかということと避難タイミングについての判断の助けになります。しかしか 避難タイミングについてはこれだけでは判断が難しく第1週で紹介したような防災気象情報と合わせて判断するとよいでしょう次に第2週でも少し触れましたが常総市では関係機関の連携によりマイタイムライン作成の取り組みを始めていますマイタイイタムラインとは 一人一人について発災までの時間を遡りどの時期には何をしておくかというそれぞれの具体的な行動指針のことですマイ・タイムラインの作成は検討会によって進められています検討会ではまず地形図やハザードマップ過去の洪水に関する情報から 自分たちのの住んでいいる地域の洪水リスクについて知ります次に本講座の第1集でお話したような防災気象情報などの読み方やタイムラインの考え方を知り自分自身の洪水時の行動について想定しますそして一人一人のマイタイムラインを作成していきます これはワークショップ形式で進められていますこれが検討会で作成されたマイタイムラインの例です左側に時間が書いてあり次に行政機関の動き住民等の動きの例作成のポイントが書いてあります 一番右が、がが各人がそれぞれぞ作成すす。るマイタイイタムラインででいかか。しょうか天気予報などで強い雨が予想されているとき事前に作成したマイタイムラインに従って行動すれば避難タイミングや避難先準備物などの準備がやりやすくなりそうです。 国土交通省関東地方整備局下館河川事務所のホームページではマイタイムラインの解説動画や作成の手引き各様式地形図やハザードマップとして活用できる地理院地図の利用方法のまとめなどマイタイムライン作成に関する各種素材資料がダウンロード可能になっています。このホーーームムページでで提供されているマイタイムライタランノートでは 検討の際に必要な地図やデータなどの例が入っているのでご自身の地域にアレンジすることで皆さんの地域でも活用できると思いますただ、あまりこういったワークショップをやったことがない人地図による情報の読み取りをやったことがない人だけで検討会を進めるのは難しいかもしれません地域の災害リスクや 各種地図の活用などで自分たちだけで行うのが難しい場合には、行政や国土交通省の河川事務所、大学の防災関連の研究センターなどに相談してみるといいでしょう。ここまでの2つは主に浸水害を対象としていました。マイタイムラインの事例として示されているものは浸水害が中心なのですが、 土砂災害についても適用すすることができます土砂災害へ の, への適用について自分たちだけで考えるのが難しい場合にはやはり行政や国土交通省の河川事務所大学の防災関連の研究センターなどに相談してみるといいでしょう岐阜県江なしでは住民自身が 自分の避難タイミングと避難先を考えそれを自分の逃げ時としてマップにするワークショップを開催していますえ、名市は土砂災害の危険区域を多く抱える市でありこの逃げ時マップ作成ワークショップは土砂災害を対象としていますえ、ここでの逃げ時マップと先ほどの逃げ時マップは名称は同じなんですけれども中身は少し違います まずハザードマップでそれぞれの人の自宅の場所を確認し土砂災害特別警戒区域レッドゾーン土砂災害警戒区域ネローゾーンに入っているかどうかをチェックします。これらに入っている場合こちらに示したフローに従って防災気象情報や避難情報に応じた避難場所を決めていきます。 大雨注意報などのタイミングで避難する場合には発災までに十分持ち時間があるので安全な避難場所まで移動することができます各人が自分が避難する場所を書き込みます大雨警報括弧土砂災害）のタイミングで避難する場合には安全な最寄りの避難場所に避難します これもハザードマップを見ながががら、各人が自分が避難すす。る場所を書き込みます避難勧告や土砂災害警戒情報のタイミングで避難する場合には避難経路上にレッドゾーンイエローゾーンがある場合には安全な最寄りの避難場所に避難することはせず近所の安全な一時避難場所などに避難します。 これもハザードマップを見ながら各人が自分が避難する場所、避難できる場所を書き込みます避難指示や大雨特別警報のタイミングになってしまったら立ち退き避難よりも自宅の上階などへの垂直避難を行いますこのようにえなしの事例では 避難情報や防災気象情報と直結した避難タイミングと避難場所を考えることができるような工夫がされています早めの避難を実現するためには事前に避難タイミングを考えるワークショップを行うことで事前の準備や調整も含めた対策の実現が可能になりますここで。 避難タイミングを考える際に使える情報は第一週で紹介しましたまた直前避難ばかりが避難ではなくかなり余裕を持った移動もありです早いうちに保養に行くつもりで避難するというのもいいかもしれません近所に公的な避難先がない場合には地域で自主的な避難場所を決めるなど 柔軟な考え方で避難場所を考えるといいでしょうもちろん避難しなくて良い場所に住むことができればそれが一番いいですね個人レベルだけでなく地域や関係機関を巻き込んで実施することで実効性が上がりますワークショップを通じて考えることで自分だけでは気づかなかったことに気づくことができたり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 例えば、要支援者対策で避難先にベッドがない場合、物資調達をどうするか、備蓄するのか、近隣から調達するのか、どこから調達するのかなどを事前に相談できるようになります。今回は以上です。次回は対策の振り返りにとして、地震災害の対策について見ていきます。